すごい綺麗。光当てたら光るとかないですか。光に近い方がでもよく近くて見えると。あの大きいメダルのやつ。テンパリングあり。もうん、またまらない。もう丸くなるじゃん。いい感じです。あんまりこう、紋切り型の方向なんだけど。 では作り方を説明していきますまずチョコレート1枚分でこれブラックチョコレートがおすすめです食べやすいようにねちょっと割ってそれを湯煎して溶かしたり今65度ぐらいちょっと湯煎していくんですけどもテンパリングの作業は温度がすごい重要になってくるのでこういうセンサー付きの温度計をね使って湯煎していきますマグカップを 入れてで温度を見ながらねとりあえずチョコを溶かしていきますこんな感じでチョコを今溶かしてでこれ5 0度以上になっちゃうとダメなのでこまめに温度見ながらチョコを溶かしていきますまあ温度にね偏りが出ないように結構まんべんなくというか丁寧に混ぜた方が いいと思います捨てると、まあ、マグカップの底にねこのセンサーをつけちゃってそこの温度を測っちゃいがちなんで、まあ、ちゃんとチョコの温度が分かるように中間らへんで、ね、ん温度測った方がいいと思います、うん、ガッタンあっもう分かるそしたら氷水の方へ入れて温度を下げるんですけど26度ぐらいにいいそう一回冷やして結晶を安定化させるためってことね、まあ、26度なので ちょっとだけつけてで温度どんどん上がっていっちゃうのでつけたらもう上げちゃってそっからはずっと混ぜていく感じですはいこれでテンパリングのね作業終わったのでん今がうん32度そうもったりしててで結構表面も光沢がある感じですそうそうそうはいじゃあこれではいそこになんか前に置いてるシートねはいこれ運行シートなんですけども ここに、チョコ。をはらして、固めていきます。うん、結構大きめのが、多分いいと思うので。うん、こんな感じで。うん、文庫シートって、裏表あるんだよね。はい、じゃ、の一個作り終わりました。うんはい、はい、じゃ、このまま、冷やしていきます。はい、じゃ、先ほどのね、チョコレート冷えて、固まりましたので、こ、う、れ、ん、後ろにして。うん あんんまりり体温で飛ばしたりしたたなないいいいように、はい、しないようにがじゃこやってたたうがい い, いこうやっら見える見える。